そう。おう、センジソールセット。レッツゴー o on <笑>。マジシン。出ガレんじゃ。来いさっき。あのね、うん、変身ポーズをちょっと教えてほしいんですよ、うん、僕。ああはいはいはい。あいいやるや。じゃあじゃあ俺に教えてくれると。あわかります、た。教えてくだちょっといいですか。いいよもちろん。最後その変身ポーズを、ねはい、これからやっていきたいと思います。 はい、ということでですね、はい、トマス法人から、エスミ・江ウスケが変身ポーズ、教えてもらいますよ。お願いします。お願いします。や本家ですから。やっぱりね、<笑>エマージェンシーやりたいですから、任せて。お願いします。じゃあ、はい、例えばですけど、えっと、僕が教えた後に、はい、チェンジスタンバイって、なんか言うんで。うん、まずは、はい、ロジャー。ロジャー。ロジャー。あーあ、ってなって。はい、で、このまま、ちょっと引いて、うん、で、エマージェンシー。えー ちょっと引いてエマージェンシ ー, ー, ンシーこれぐらいに大体、はい、でこの後右手をこう持ってきてで突き出してからデカレンジャーデカレンジャーおシンプルですねめちゃめちゃシンプルンだからロジャーはエマージェンシー引いてデカレンジャーちょっとこれでボーンとこれ似てるとこありますいやあねあんのそれ思ったんや思いますね一回ちょっとやっ て, みていいですかはいチェンジスタンバイロジャー エマ ー, ジェ ン, シーン、<笑>メーカレンジャー、あ そ, う そ, う そ, うそうそうそう、難しいここ、こうやってこっからここは、うん、ここはもうね、うん、結構みんな、俺の場合はこういうふうにちょっとやってたりとかここは、ね、あ決められてないから。そ そう、結構俺ね変身自分で入れたりとかするってうんみんな結構俺らのメンバーも自分で入れた。やった俺は抵抗してるけどなんかグーにしてる時もいい、うん、みたいなやつもおるしいや広げますよね広げるよ俺たちもうゴンゴンってみんなこうですけど俺一緒でこうああってなってなそうそうそうそうそうそういうことですよね<笑>分かりましたそれでは 4G バトルいきたいと思います、はい、チェンジスタンバイロジュエマージシュしデカレンジャおーおおなるほどオッケーチェンジスタンバイロジャー うわっ<笑>ロジャーエマージェンシーそうそエマージェンシーえ、その時にいいまあ、これでもいいんだけどちょっとここ突き出したほがいいあのこかそうそうそうそうそうそうなるほどこれぐらいからロジャーエマージェンシーそうそうそ う, そう、うん、なるほど、ね、はい、うん、なるほど、わかりましたはいロジャーはい、じ、ま、しますチェンジ3倍ロジャーエマージェンシーデカレンジャー もういいよさすがやってるだけあるねやってるだけあるよ返信何回もやってるだあよだからこの辺とかちゃんと書くわけよクって一瞬食べるよ、うん、た, めためる人俺はもうべめるとこもそのままスッていく人やけどヤツは一瞬ここで貯めてからこう行く感じ、うんうん、ああなるほどもうこれ人それぞれやからはいはいはい、うん、ああいいっすねこれね、うん、あ素晴らしいありがとうございますヤツのレパートリーシュー出かけんじゃありがとうございますお、はい、じゃあ次僕が僕がはい、はい、じゃあいいですか、はい、ちょっと僕もあの入れるってなったら、うん、あの先に っってあたらら時間いかも<笑>、はいはいねはい、そうそう。 そうそうそ う, そ う, そ う, そうでレッツってやったらこれでレッツってやるやつ、うん、そしたらこっちだけおーでこうでこうあそう あ, そうあめっちゃかっこいいめっちゃかっこいいっす ね, ねおお超かっこい い, じゃ い, いやつここまでが問題やったやつだけどヤスなんかダンス苦手っていうやつ マシの方が苦手やか<笑>マジでデカレンジャー出すよかった、デカレンジャー出すよ か, かれゃゃあの、前回じゃよかったっすよ。あ、でも、ほんまに途中でやめたのかも。<笑><笑>はい、じゃあお願いします。そうだよ。おう、チェンズソール、セット。で、ここはあれ。で、一回ここで、チェンズソール、セットっやったら、こうやって、ガッ。そうそうそ う, そ う, う。そこちょっと上、こうやってやっていっください。これね、やっといた方がいいで、開くね。そうん強いうのと、 でそうそうそ う, そうこうやってでそこでそうレッツゴーおーおさすが最後かっこいいっす、ね、めっちゃさ<笑>、えっと、すがっ す, す<笑>、はい、じゃあお願いします<笑>いかゆっくりやりますかえいっかっくりではい、はい、みんな変身だおっチェンジソウルチェンジソールでセッ ト, セット<笑>レッツレッツゴーいいっすね いいですね、いいですか、ね。はい、いい感じです。チェンジソウル。そう、チェンジソウル。それが忘れずよ。大丈夫です。おチェンジソウ ル, ル、セット。えそう、こ<笑>こに、要はこれを入れるんですよ。あ、そうか、それがセットね。あ、俺入れてないからセットは出ればいいんだ。おおチェンジソウル、セット。レッツゴー。おー、いい、めっちゃかっこいいですね。はい。はい じ, ゃあね、じゃあ、これをお願いします。はい。それでは、えー、トマスポージューのレッツゴー。 えー、それよろしくお願いします。おおお願いい。しまます。す。みみんんんな、な。お–ーンジトトセセット<笑>あレッあじゃないなんレッツって言ったからかかかかりまマる、か る, か る, かる<笑>もう、もう次は、はい <笑>っかっこい い,、ねまあい。めっちゃかっこいいですね。おま、いやめっちゃかっこいい。行けてました。いやかっこいい。 心の中で焦ってましたけどいやいや、超かっこいいですよ<笑>いや、うごいさすがさすがさすがさすが<笑>す<笑>さすがさすがさすがありがとうございますこんなかっこよくね一発でからできたらちょっと俺の立場がなくなるいやいやいやいやいやもうドキドキしましたすごい、はい、今日の YouTube で一番緊張します<笑><笑><笑>人の方やるってね<笑> 1年一年間みんな一生懸命やってきたことやから<笑>確か に,、ね<笑>確かにね、その安易ができないんでそうですよあで、で、はい、でこれで、はい、だからまあ心繋がる繋がるのはステ、はい、ンソールちょっとじゃ本位系全部やっていいですか一回ああお願いします みんな変身だオウチェンジソールセットレッツゴーオウクあっはぜゴーレットチェンジスタンバイロジャーエマージェンシーデカレンジャー !2 つ不思議な事件を追ってデカブル <笑>痛かったね、痛かったね、痛かった痛かったね<笑>、痛かったね<笑>、痛かったね、痛かったね、痛はい、たね、痛かったね、痛かったね<笑>、痛か<笑>ったね、痛かったね、痛かったね、痛かったね、痛かったありがとうございました。ありがとうございました、長いことありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、皆さんね、変身ポーズ、いかがでしたでしょうか、いや、やっぱね、もうやってた者どうしですから、はい、ただ、剛君、ちょっと老いを若干感じる。 若干やっぱねもうねもう今年40なんで<笑>もう多いですからね多いですからもう多いですから<笑><笑>やっぱ今で増す今年36でしょ、はい、まだ、あ、4年ってでかいなとマジっすか4年ってでかいだから増す4年後に。 もう一回四年後にコラボしたときわかるよ、俺の気持ちが。すか<笑>そのとき俺また四年寝てるから、あ<笑>のまた置いてるから。<笑>まからね、<笑><笑>でも見た目めっちゃ若いですけどね。そう？はい、そんなことないけど。いや見た目若いですけどでい や, いやでもね本当今回ねコラボめちゃめちゃし。よかった。俺でも、はい、もうあのゴーン変身できてよかった。いやも う, も う, も う, もう本当に嬉しいありがとうございま す, います本当に。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレ<笑>ット。マハで行くぜ。<笑>またなー。